飲んでみもすせっかくじゅんジュン君おはようはい、ブラシーおはようおはようおはようおはよう パンちゃんもおはよう。おはよパンちゃんお、はいで。パンちゃん。パ、うん、ンちゃん。うん、あ, あ これだと取りにくいね、うん、こっちに慣れてくれるとありがたいんだけどなこれとこれじゃあくんの相手をしたいね<笑>さあ一日が始まるようんうん 猫、ね、のお水、今作っておりますここに来るまでに結構いろいろやらなきゃいけなかったそうですが、えー、まあ、青井ママさんが全部やってくれてあとは水をここに入れるとねここから、えー、ミネラルとカルシウムが取れた水が溜まるとカルシウムはミネラルだけどね、えー、そうなのうんそして このお水を僕たちも飲んでみようかっていうことになっていますジャンんの、ジャンんぽんちゃんの、えー、お水を飲むところには入れましたがちょっと足りなかったので、今追加しているところです、うん、さあどうでしょうかそれでは、人間用に飲んでみますせっかく、うん あ柔らかいそうなのうん軟水になったんだ軟水ですこれでお父さんの血跡も治ります<笑>